日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらファミリーマートの地域限定中ラーメン中華そばのおうち関西地区で販売されている2品を食べたのにあと四国と中国地方も同様でしたこちらが中国地方代表の広島中華そば醤油豚骨という話でこちらが関西代表なんと和歌山市の イ商店さんというお店が監修した中華そば な, んです、うん、なので応援したいですと思って買ってみました普段あんまりコンビニのラーメンとか食べないんでまずはまあ<笑>、まあ、敵というわけではありませんが様子を見がけな広島ラーメンから食べていきたいと思います、うん 豚肉確かに美味しそうですねニンニクとかも刻まれると結構食べ応えですではいただきますどちらも食べ応えのあるチャーシューが入っていてん一方は枚数一方は厚さで勝負してますねでラーメンはどちらも同じ太麺でつるつると吸って美味しいですうんー 具材は広島風の方が若干豪華な気もしますけどやっぱり和歌山も負けてませんよでスープは豚骨でこってりしてるのはもちろんなんですね和歌山の醤油ラーメンの方も意外と醤油なのに味が濃いですねなので思っていたのとちょっと違うかなとは思いますがこれはこれでいいと思います うーんもっといろんな地域のラーメンも食べたいけど販売されていないんでしょうがないですねどうせなら全部種類食べ比べとかした方に多分それでも選ぶのはやっぱり地元をしたいのが人間の差がですよねごちそうさまでしたまずこちらの千代島醤油豚骨中華そばはチャーシューは薄めだったんですがのゆで卵が入っていてトッピングではやや豪華かなと思いましたね ラーメンの方はツルツルと喉越しが良くてスープは豚骨なので結構濃いめで味がしっかりしていますね一方で伊勢商店の和歌山の中華そばについラーメンにつきましてはお肉の方チャーシューが分厚めで食べ応えがあり具材の メンマも入っていたのでラーメンとしての具材の豊富さならこちらの方がいいゆで卵は彩りはなくてもちょっと物足りないかなと思いましたそしてスープは醤油ベースの意外と味がしっかりしていて、うん、口の中で濃厚なうまみをふわっと広げてくれて美味しかった麺はどちらもツルツルとしていましたなのでこういう目で豚骨が好きなのであれば広島は醤油が好きなのであればいいでしょうって話しま やっぱりうーん何か地元兵器してるんで申し訳ないんですけど勢商店さんの醤油ラーメンの方がよりおいしく濃いめの味で好みに感じましたので代表として5点でさせていただきますごしあなたの地域のラーメン も, もしどんなのがありますかと言ったら教えてくださいねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しいです塩分終